アクセスクルなデジタル 教, 教科書教材のまあ、自動と書いてあるんですけど、まあ実際は手動に近いげるものもあるかもしれませんが、えー、制作して利用するシステムという一貫のものをですね、えー、ご紹介の方全部を交えて差し上げたいと思います。はい。で、まあ、私どものまあこの開発の背景といたしましては、えー、文科省さんの委託事業で。 まあ、一昨年年まで2年間で間すね、やらせていただいたときにやはりあの先ほどテストで点数が取れたよっていう事例が野村さんからございましたけど、えー、その中でですね教科書は読めるんだけどテストの本文が問題文がですね、読めなければ、まあ、点数が取れないという事例がございまして。こちらの方はあの、えー 長野県上田市ですね、私どもの企業がある、えー、市なんですけどその小学校の先生が実際ですねこれからご紹介する制作ソフトを使って、えー、テスト問題等をです、ねえー、読めるようにしたところ点数が取 れ, ると取れたという事例がございまして、えー、教科書だけではなくて、えー、問題文ですねテストドリル等も読めるような環境にする必要があるということで、まあ、私どもの、まあ、ここにはご提案となっておりますけど 手軽に簡単に、まあ、デイージー、EPUB ーーをです、ね、作れるという環境が、えー、大事だであると、それからそれを作ったものを簡単に使うということで、まあ、E リーダーという再生アプリと、まあ、この組み合わせで、えー、教育現場の方で、えー、使っていただければということで、ご提案の方をさせていただいております。ではです、ね、ちょっとこの順番で、えー、ご説明の方をしていきたいと思います。えーまず 政、まあ、作ソフトの基本的なえ流れなんですが、えー、こちらはですねまずテキストを取り込むということでこちらは後からちょっとご説明もありますがワードとかヒタロウとか、まあ、既存の先生の自作教材から、まあ、コピーいわゆるコピーで、ね、簡単に取り込んで音声化することができます。それから かな漢字まじり組ということで、まあ、音声合成を使うんですが、その一つの欠点として読み間違いが生じる場合がありまして、そちらの方も簡単に修正ができるというようなことをちょっとこれからご紹介したいと思います。あと、昨年のです、ね、10月のバージョンアップで、Windows の中に含まれている えー、OS が持っているですね音声合成エンジンを使うんですが、まあ、英語のネイティブに近い読み上げもできると、まあ、このような形のものが、えー、特徴になっております。それでは、えー、と次のスライドにつきましてし、えー、ちょっと簡単に特徴を説明した後実際の実演でご紹介の方をしていきたいと思います。 まず、えー、短時間で作れるということで、まあ、音声合成を使いますので、えー、非常にです、ねまあ、テキストさえあれば簡単に作ることができます。それからバードとかエクセルから、えー、コピペで作っていただけます。えー、ルビとかですね、それから表とか、もともとそういったスタイルも一緒に取り組むこともできるという便利さも持っています。であと 野村さんの、えーとですね、デイジーのアンケートにもありましたけど漢字の指につまずく児童さんが多いということで、えー、全ルービー機能というのを特に持っておりまして全ての漢字に簡単に、えー、ルービーをつけていただくことができますで。あと個別のニーズ対応ということでハイライトの長さの調整とかあるいは 先ほどアルトテキストの話が出ましたけど挿入した画像へのテキストを入れてそれを音声化して喋らせることができますであとは肉声の録音機能もありますので慣れ親しんだ人の声ですね保護者とか先生とかによる録音にも対応しておりますで、まあ、これからじゃあ実際ちょっと実演の方に入っていこうと思いますが、まあ、その前に えーとですねまあ、画面の構成はちょっと飛ばしまして、固、まあ、定の概念を簡単にご説明しますと、えーまあ、制作ソフトの方は Windows の OS で動いております。で、コピーをしますと、まあ、クリックボードという中に入るんですが、それを、えー、プレ e x t a l k プ r o d u c e の方に貼り付けると、このような簡単な操作で、えー、スタイルごと取り込むことができるようになっています。 なお、まあ、クリップボードを返しますので、例えば画像とかをですね、1回コピーして、それからペイント等のです、ね、画像編集ソフトで、まあ、例えばゴミを消したりして、それをまたコピーして、その状態で貼り付けますと、えー、修正済みのものを簡単に貼り付けていただくというような形になっています。<笑>じゃあ、これから、えー、ちょっと実際の画面でご紹介の方を。 させていただきたいと思います。はい、えっ、ー、とこちらが今画面に出てますのがプロデューサーの制作画面です。で、デモ用にですね、ちょっと私の方でワードで簡単なまあ教材ではないんですけど、えー、Ruby はあらかじめつけたものとか英文、えー、を3文ほどですねつけたものをこれからコピーして取り込んでみたいと思います。まあ、コピーの方は。 原文のバードをですね、ドラッグで範囲を指定して、それをコピーすると、まあ、これでクリップボードに取り込まれましたので、制作ソフトの方で、えー、貼り付けですね、コントロール V というショートカットも使っていただけます。で、そうしますと、Ruby も一緒に入るという形になります。じゃあ、これで再生してみたいと思います。先ほどはここでちょっと詰めました。 ことととに困っってててていいいいいいいいままませんかを見て、はい、な失礼しししした、えー、と後でやめるとして英語を言ってみます内容を理解これはあの日本語の音声講で読んでるんですけどここで。 えー、Windows の音声合成人を指定してあげます。はい。でこれで再生してきます。内容を理解していない。This is a pen.、うん、nice to meet you. I have a pen. はい。ということで、はい。このようなネ、えー、イティブに近い音声で出させていただけます。じゃ。 あとですねちょっと簡単に表のあたりも取り込んでみたいと思います使い方は一緒ですはいすみません あ, ありがとうございますはい表の方もこんな形でサッと取り込んでいただきますえっ、ー、とあとはですねアルトテキストですねはい 絵を選択しましてコピーで、えー、<咳>貼り付けたいところで貼り付けます。でここでこの画像をハイライトさせるのにチェックした後、えー、題外テキストを入れてあげます。こ、う、の、ん、図を回答しよう。で題外テキストを読み上げにクリック入れてはい。 じゃこれで再生の方にしてみます、うん。よく見て回答しよう。慶応カウエが正解。はい。じゃあこれで音声のちょっと戻しますね。これはい、えー。大きくなってきました。 これでいいですかね？さっきのどのボリューム大丈夫ですか？はい、はい、すみません。バランスがあ<笑>はい。えー、っとこのような形で簡単に、えー、画像へのアウトテキストの挿入であるとか、えー、ハイライトしたときにそれを喋らせるというようなことができます。でも、あとはえログインレベル機能ですね。全ドびというボタンがありまして、ここで全て設定とていうのをやっていただくと。 すてての漢字に A というふうに自動的にルビをつけてくれますでちなみにあのルビのところがです、ね、背景がピンク色のものと白地のものがあるんですがこちらはです、ね、背景がピンク色のものは元からあったルビということで例えば教科書ルビと言われているものですね教科書にあったルビとそれからあとで全ルビをつけたものっていうのを編集上で区分することができます。 でまあ、これを生存処理ということで、えー、とビルドブックという処理をするときに、例えば Ruby ありすべてと、から原本にある Ruby だけ、あとは Ruby なしということで、ビルドブックのときにいっぺんに3通りのものをですね、出力するというような形で手間いらずで 全, 全 Ruby 対応ができるようになっています。はい、いだたいこんな機能になります。 あと育成録音に関しましてはこちらにあ録音ボタンがご用意してありましてこれを押しますとレベルメーターが動き始めますで録音はこんな感じです先生こんなことに困っていませんかと録音してあげますと、えっと、ちょっと 大きい音になっちゃうから、再生していますね、すみません。どうに困っていませんかはい、えー、ちょっと見にくいかと思うんですけど、えー、波形も出てまいりまして、えー、私の先生とこんなことに困っていませんかっていうのは、まあ、音声認識を使いまして、自動的に同期、えー、をするような機能というのも内蔵してあります。じゃあこの辺で、 えー、ビルドブックをしてですね、再生環境のほうで、E、え、リーダーのほでで、ね、うで、ん、再生してみたいと思います。はい、じゃあこれから、えー、外付けの USB のほうにですね、えー、ビルドブックしたものを書き出します。 は、まあ、ちょっと、えー、簡単にフォルダーだけ書きます。はい、でこれで今からえっ、ー、とビルドブックの方をしますのでちょっとお時間くださ い, と思います。えっ、ー、とちなみに今回はインタースビのメディアオバレェでビルドブックの方出しております。 じゃあちょっとここでお手元のですね説明資料の方に戻りましてはいだいたい2分で説明しましたねでこれからあのタブレットの方に転送するんですが。 えー、先ほど、だい、工さんの方からもですね、学校のセキュリティが厳しいというお話があったんですが。まあ、私どもの実証実験でも、作ったコンテンツをどうやってタブレットに転送するのかっていうのはかなり大きな課題でした。そこで、えー、ちょっとお聞きしますかね。はい、はい、あ、大丈夫です。はい、えー、ここで、これアニメだったんですね。すみません、<笑>はい、わかりました。あの、えー、外につながらない、まあ。 USB オート付き Wi-Fi ルーターというのをですね 市, 市販のものを求めまして価格は7000円ぐらいですでそこに先ほどビルドロックした USB メモリーを挿してあげますと簡単、まあのナスということで動くようになりますじゃあここで USB メモリーの方に挿します、まあ、その前にちゃんとおまじなをしましょう、はい<笑> で、今、こちらにその簡単な湧水メモリーがございますけど、こちらの方に刺、えー、しました。えー、では、E、えー、リールの方にですね、転送してみたいと思います。ちょっとお願いします。すいません。で、接続の方はですね、この Wi-Fi の設定で、今の、あいけない切り替えなきゃいけないですね。 Wi-Fi の方でですね、このメオバンクっていうのが今の、えー、ルーターですね、設定をしておきます。で、えー、ちょっと元に戻りますか。はい、今本棚にこういったものが入っておりまして、ここに、えー、ダウンロードという機能がですね、えー、ファンクションとして設けてあります、えーっと。下にある4つのボタンのうちの右から2つ目のものです。これを押してあげまして、 この 10.10.1.1 というのがこの Wi-Fi ルーターのアドレスです。これをタップしてあげると USB という今入れ物が見えました。でタップしてあげます。で、今回はですね、デモというフォルターに入れてあげましたので、デモをタップしまして、デモアンダーバー SR というのはソウルビの SR です。で、これをタップしてあげますと、デモインタブというのが現れます。で、ダウンロード完了しましたということで、本棚に戻りますと、 先ほどのタイトルが現れますちょっと再生してみますねこんなことに困っていませんか逐次読みでこれ私の声ですねはいそれから内容を理解していない This is a pen nice to meet you I have a pen あそうだ画像だこの図をよく見て回答しようひろきさんは はい、えっと、こんな形でアルトテキストの方を読み上げるという、えー、一連のものが、えー、これで完成という形になりますはい、でね、このあと最後ですねあの、この e リーダーの機能をです、ね、簡単に ご, ご説明して、えー、終わりたいと思います画面の方はですね、私のタブレットにしておきますので皆さんの資料としてはですねえっとこのページですね16って 振ってあるところをちょっとご覧ください。E、えー、リーダーの特徴が書いてあるページです、えー。まずですね、ぴったり会議を表示で拡大して読みやすいということで、まあ、拡大したときにパッと話してみると、自動的に折り返してくれるという機能のことを表しています。えー、それから、首、えー、ですね。今、皆さんお気づきのように、えー、画面上の にはルビーが現れていませんが、このかなというボタンを押すと戻すことができます。で、これはかなをつける機能ではなくて消す機能なんですけど、まあ練習の時通りですね。最初はルビーをつけて、次はルビーをなくしてということができるようになっています。はい。それからステップ再生ですね。今あの、えー、と上から5つ目、5つですねボタン。 が、表示があるしの真ん中がエスカレーターの表示になっているんですが、例えばこの状態でタップすると先生こんなことに困っていませんか？はい、どんどんどんどん流れていってしまいます。で、それがこの階段マークステップ再生というふうに私ども言ってますが、しますと先生。1つ一つハイライトの単位で再生したら止まるという形になりますので、まあ、生徒児童さんが自分のペースで。 読むということで音読をするとき等に非常に有効な機能でございます。はい。それから使いやすいということで、まああと時間も限られるので簡単設定アシスタントの方だけご紹介したいと思います。で、デイジーもですね、えっ、ー、と違うことをおっしゃいましたね。見え方の設定っていうのは結構種類が多いです。それで先生の方でその生徒さん 個々に設定してあげるということもできるんですけどなかなか選択肢が多すぎてやりにくいということでしたので簡単設定モードというのをつけまして生徒さん自身で自分の好みの設定をできるようにしました、うん、ではちょっと私の名前でやってみますまずユーザー名を追加して簡単設定を開始します再生条件の 設定を開始します<咳>画面中央のボタンを押して設定を始めてくださいボタンは2つあります下のボタンは小学校低学年向けの設定になりますはい、こんな形であの音声でタイと割りながら、えー、やることができます読みやすい文字の色と背景の色の 組み合わせを選んでください。はい、まず背景との組み合わせ。画面それから読みやすい背景の同じ背景色の中でもバリエーションの組み合わせ。聞きやすい読みやすいの速さを選んでください。カメ の,、ね、の, のボタンとウサギのボタンがあります。これは私が小さい時に村の家庭教師の小さな子ですカ、ね、メを押すと遅くなりまして、昔は私たちの村の近くの、うん 中山というところはい、まあこんな形でまあ自分のまあ好みの、えー、合ったスピードですかね。それを児童生徒さん自身で選んでいただくことが、えー、簡単にできるようになっています。はい。それから次のですね。縦書きまたは横書きを選んでください。縦書きのここなんです。画面中央のボタンを押すと。縦書きまたは横書きを 選択することができます。はい。えー、文字が立てた と, いとい画面下に。次へ。強制的に横にする機能というものが設けてあります。はい、それから、えっ、ー、と、次がですね。タブレットの向きを選んでください。横向きに使うのか画面中央のパターンをのの選択です。タブレットの向きを。タブレットの、ね、向き。操作して選ぶこともできます、または。横向きから。読みやすい文字の。 大きさを選んでください、はいさね、プラスボタンで大きくするマイナスボタンで小さくするそれからピンチインピンチアウトで、えー、っと自由自在にある程度、えー、好みの大きさに設定してからボタンで設定するようなこともできます。<笑> 再生条件の設定はすべて、はいまあ、こんな形になりますで設定の方に関してはですね1台のこのタブレットに何人も登録できますのでその後、例えばユーザーというボタンを押していただくと登録した、えー、児童さんの名前が出てきますので、えー、使う前にその児童生徒さんの名前を選ればすぐその児童さんの設定になるようになっていますそれから使う教科書の方もですねひも、うん、付けができるようになっていまして えー、その児童さん、生徒さんが使う教科書だけを見せると、こんな仕組みも、えー、できるようになっております。はい。えー、とですね、以上で大体説明終わりましすね。ちょっとやっぱりこっからど、えー、します。はい、ということでですね、えー、今大体の機能をご 説明しました。で、直接スタンボードに関してはさっき実際あの、えー、ビルドブックといいますか、製本したものをこちらの Wi-Fi ルータを使って転送することをお見せしましたので、えー、説明の方はもう終わっているかというふうに思います。はい。あ、ちょっと早めなんですね私ね。はい。えっ、えー、と説明の方は以上となります。それで今日はですねあの。 お、えー、手元の資料としてはですね、まあイーリーダーの個別のパンフレットとそれからフ、えー、レックストックプロデューサーの、えー、パンフレット見開きなものですね、えー、ご用意しましたので後で、えー、ご参照いただければというふうに思います。<笑> で, ですねイーリーダーに関しましては生演奏時間が二分に限られている二分版というのがございましてイーリーダーの方は三千円なんですが二分版の方は無料、えー、で、えー、試して試していただける。 再生してみてみいただくことができます。でなおあの伊藤忠記念財団さんのご協力で「えー、桃太郎」というコンテンツですねもう同梱してありますのでインストールしましたらすぐ再生の確認をしていただくことができますのでぜひお試しくださいそれから、えー、制作ソフトの、えー、とプロデューサー プ, レクトプロデューサーに関しましては、えー、30日間の、えー、無料操作版体験版が えー、無料でダウンロード、私どものサイトからしていただくことができます。で、ほとんど全ての機能は使っていただけます。ただ、えっとビルドブックの処理だけはですね。ちょっと、えー、音声合成等のライセンスの関係もありまして、できなくなっておりますけど、先ほどのコーピペとかですね。ルーをつけるとか、えー、っと英語の発音の確認をするとか、そういったことは全て確認。 実際にしていただくことができますので、ぜひ、えー、お試しの方をいただければと思います。はい、では以上で説明の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。うん、はい。